でもあんまりチョしないから、れもいい。<音楽><音楽><音楽> 右側です。で カズさんにつながった、カズさんに連ながった、ゴデンウィーラーです。